ご視聴ありがとうございます。ちもちもでーす、はい。今日はですね、高崎に来てます。えー、今日は2020年の1月29日、月曜日ですね。鬼滅の刃のね、あの、駅になってるってことで、えー、ちょっとね、見に行きました。資格試験のね、合格発表が、えー、12月の25日にあったんですね。で、えー、怖くて見れなくてですね。 で次の土曜日の26日の日に、えー、合否発表をちょっと確認してみたところを受かってたんでそれでああやっと受かったって言ってまあ疲れが取れつつありまあ冬休みにも入ったんでねじゃあどこどっかね行きたいなと思ったんですねはいということで今映ってるのが12系客車っていうね SL 群馬みなかみの 客車が、えー、置いてあります、ねまあ高崎だったらね、あのー、人が少ないから大丈夫かなと思ってまあ、あのー、やってきました、まあ、赤城号が、えー、走っていきます この特急電車は651系でですねで昔、スーパー日立としてね、えー、常磐線の特急として利用されてたんですけど改造されて高崎線のね特急あかり草津っていう名前で特急車両としてね使われてます。 12系客車の奥に茶色の客車が見えますけどあれが鬼滅の刃の SL に使われてる客車なんですかね SL って多分回生ブレーキとかを使ってない多分ブレーキ中でブレーキかけてるんだと思うんですよねだからねあの電車では味わえない感触が楽しめるんじゃないかと思ってますそろそろね八号、えー、線が来るみたいですね 八号線といってもあの機動車の八号線が来ますねでちょうどねあの夕方であのライトがすごい綺麗に映ってたんでまあ幻想的な光景でとってもいいなと思って撮ってますあそろそろ来ますねそろそろ八号線の機動車が来ますキハ110系というやつが来ますね 高崎はね、あの駅のあのニューデイズで、あの高崎のだるまを買いました。あと、駅弁屋さんがあったんでね、だるまの駅弁をね、買ってみました。 でこれがね高崎駅の、えー、雰囲気ですねちょうど高崎線から東海道線に直通する電車が止まってますね緑とオレンジの電車はねあのかぼちゃ色の電車っていうふうに呼んでますなかなかおし ゃ, おしゃれなあのデザインですよねうんとこの形の電車も確か昔あの東海道線を走ってたような気がしますね 本当に30年ぐらい前に乗ってたような記憶があります。ということでね、高崎はこの辺にしておこうと思います。ということでね、あの以上になりますね。ご視聴ありがとうございました。